孫親子らによって地球はセルの魔の手から救われ人々は平和な暮らしを取り戻すことができたしかしその平和にもすっかり慣れてしまうと愚かなものが増え始めてくる人間とはそういうものだ セルトの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな町の名はサタンシティ。事実はそうではないのだが地球を救ったと信じられているミスター・サタンが住んでいたことから町の名がそう解明されたのである孫悟飯は16歳になっていた住んでいる田舎には近くに学校そのものがなく これまで自宅での自主的な勉強と通信教育で過ごしてきたのだがそれだけではと母である父がサタンシティにある高校へ通わせることになったのであるサタンシティでは無双した強盗がしばしば現れるほど治安が悪く登校中のご飯が遭遇することもあったそんな時 正義感の強いご飯 は, はスーパーサイヤ人に変身し圧倒的なパワーと技であっさりと強盗たちを退治していたそして強盗を退治したご飯 は, は正体がバレないようにそそくさとその場を離れるのであった人々はこの謎の正義の味方を「金色の戦士」と呼びその正体について噂していた また金色の戦士誰かしら一体あれから7年高校生のごはんは正義の味方時間取られちゃったな急いで学校に行こうはーい編入してきたごはんくんだっけ こっちの子はビーデル。驚くわよ。ビーデルのパパは、なんと、あの、ミスター・サタンなの。えミスター・サタンほら、驚いた<笑>そうだ。あなた、今日遅刻してきたわよね。銀行強盗騒ぎ、見てないど、どうだったかな金色の選手が、 強盗をのせちゃったんだけどそ、そうなんだ で, でも、どうして銀行強盗なんか気にしてるんですああ、ビーデルの趣味は正義の味方なのよほら、やっぱり世界を救ったミスターサタンの娘だしこの子強いからよく警察に頼まれたりすんのよそ、そうなんですかあなた… 金色の戦士と背格好がそっくりねえ正体がバレないような工夫が必要だなブルマさんに相談してみようかな<笑>相手を見て言えよそいつが強盗倒せそうな柄かうーんこの後ベースボールの授業だろそいつが強盗を乗っしまうようなやつかすぐにわかるぜ。 もっとも俺の弾を打てやしないだろうがなはっはは適当にうまく手を抜かなきゃ母さんやブルマさんたちも僕の力がバレたら大騒ぎになってまずいって言ってたから難しいな世の中ってふん、俺の剛速球で脅してやるか。 やりすぎないようにしなきゃ一発も打たせやしないぜ 俺の玉をままぐれですよまぐれそそうだよね構えも素人とだったしねあれでもやりすぎだったか後で早速ブルマさんのところに相談に行こう怪しい。 ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかなこんにちは、ブルマさん。ちょっと、相談があるんですが。あら、ごはんくん。相談って何ふーん。正体がバレないように、完全な返信をね。 何かいい方法ありませんかあるわよ。あたし天才だもん。本当ですかぜひお願いしたいんですが。いいわよ。少し時間がかかるから待ってて。すいません。どうもありがとうございます。あの、トランクス君はどこですかじっと待ってるのも退屈ですから。 多分、重力室でベジータにしごかれてるんじゃないかな。トランクスをご飯くんより強くしたいらしいわ。へえ、怖いですね、それは。ご飯さん、いつ来たのさっき来たばかりさ。なあ、お父さんに修行してもらってるんだってうん。パパに一撃食らわせられたら、遊園地に連れて行ってもらえるんだ。 へえ、あのベジータさんがちょ、頑張らないとねうん、絶対遊園地に連れて行ってもらうんだ久しぶりにベジータさんにも挨拶しておくかこんにちは、お邪魔してますああ、体がなまってるぞいくら平和だからといっても訓練はしておけ そういえばトランクス君に修行をつけているそうですねああそろそろ本格的に鍛え始めてもいい年になったからな貴様もウかウかしていたらすぐに追い越されるぞは<笑>あそうだトランクス君遊園地に行けるように頑張るって言ってましたよふん<笑>この俺に一撃でも当てられたらだまあ 当分は無理だろうがなちょうどいいところに来たわね完成したわよいいな僕にも作ったようわぁいいすっごくいいですよでしょありがとうございますブルマさん早速使わせてもらいます僕 やっぱりいらないじゃあ学校行ってきます一晩中返信ばっかしてよっぽど気に入ったみてえだな飛行機に気をつけるだぞはいお兄ちゃん行ってらっしゃいやっぱりかっこいいなほほーそうだろう。 この悟空にそっくりなご飯の弟の名はごてん。悟空があのセルとの戦いの前に残していった二人目の子供である。グレートサイヤマンの姿だったら飛んでるところを見られても平気だし、やっぱり便利だな。ついでにパトロールをしていこうかな。街は平和かな。 ん？なんだ？また強盗か？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。えっへえ、驚いた。 本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないからさあ立ちなさいよ。まだやるんでしょう。くそーちっ。なななんだてめえは。私はん悪は絶対許せない。正義の味方。 んグレートサイアマンだあっちへきわったゆうべ2時間も練習したもんねかかっこ悪い抵抗しても無駄だぞさあビーデルさんこいつらを捕まえましょうわたしの名前を知ってる。 やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ち、ちくしょう。八のずにしてやる。そ、そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。ば、化け物だ。 こいつたち、どうしましょうビーデルさんが警察に連れて行っていただけますかここに置いとけばいいわ。私が無線で連絡しておくから。強いんだね、あんた。で、正体は秘密なわけえ、ええ、まあ、そうです。でも孫悟飯くん、授業に遅れちゃうけどいいのそうなんですよ。だから、早く行かないと。 やっぱりえやっぱりあんたの正体は孫悟飯くんだったのね。し、し、し、あ、しまった。な、なんで分かったのですかこ、こんな完璧な変装してるのに。声えよ。それと喋り方。私の名前も知ってたし。そ、そんな。 なんでわざわざそんなおかしな格好をしたのよいいえその仲間のみんなが普通に暮らしたいなら強いってことをバレちゃいけないってだからふ、うんあ あ, あのこのことはみんなにはぜひ内緒に。 ねえ1ヶ月後の天下一武道会あんたも出るんでしょえっ天下一武道会知らないの格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ私のパパが全大会のチャンピオンでその前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。 へえあんたと同じ名字よね今時珍しいわね名字と名前と分かれてるのは私その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うのどう い, い、い、そそのー い, いろいろ鋭いなこの子。<笑> やっぱりねでどうするよもちろん出るんでしょ天海一武道会いいや僕は遠慮しておくよそそういうのあまり興味ないし出なきゃばらすわよみんなに孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だってえそそんなの いいいじゃないのグレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし あ, あ、わかりました出場しますよやったー決まりみんな弱そうだから張り合いのある相手が欲しかったのよまいったなおかしなことになっちゃったほら そろそろ学校に着くわよねぇ今度空の飛び方私に教えてよねあんただけ飛べるってのはずるいわあい、いいですよそれじゃ私は先に教室に行くわねしかしこんなにあっさり変装が バレちゃうななんてなそれに天下一武道会どうしよう学校が終わったらブルマさんに相談してみよう天下一武道会か。 かヘルメットや防具をつけちゃダメなんだよなでもヘルメットがないと正体がバレちゃうしブルマさんのところ行ってみるかあれあの人は確かランチさんだなんであんなところに突っ立っているんだろうどうしたんですかあのあなたはあ僕ですよご飯です え、ご飯んさん、なんですかどうしてまたそんな格好をいろいろありまして、とりあえず正義の味方だと思ってください。まあ、正義の味方さんですか。ところで、ランチさんはここで何をああ、そうでした。今、困っていることがあって、それで、ブルマさんに相談しようと思ってここへ来たんですが、 ちょうど出かけているみたいで、戻ってくるのを待とうかどうしようかと考えていたところなんです。そうなんですね。だったら僕が相談に乗りましょうか。それは助かります。<笑>でも、いいんですかええ、構いませんよ。僕もブルマさんに用があったんですけど、不在みたいですし。さあ この正義の味方グレートサイヤマンが何でも解決してみせますよまあ頼もしいちょうど正義の味方さんに頼みたいことがあったんですえ実は私修行の旅に出られた天心班さんから畑のお世話を頼まれてたんですがその畑から化け物が出てきて 畑の近くの村を襲い始めちゃったんですそりゃ大変だ僕はその化け物を倒せばいいんですねはいお願いします村の場所はここですわかりましたすぐに向かいますランチさんは危ないからここで待っててくださいそ、うそうですね 私はここでそれじゃ行ってきます<笑><笑><笑><笑><笑>化け物がまた来たぞ助けて<笑>化け物めどこだ<笑>やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ 間違いないなよくも村を襲ってくれたな化け物どもギュギュ悪は絶対許せない正義の味方グレートサイヤマン参上決まった 正義の力を受けてみろこはお前らの行ていい場所じゃない よしこれでぜんぶたおしたな。 あ、ありがとうございますなんとお礼を言っていいかははは当然のことをしたまでですよバケモンはどこだラ、ランチさんバケモンなら僕が全部やっつけちゃいましたけど何遅かったか俺も奴らをぶちのめしてやろうと思ったのによそんな危ないですよ 昔ヤムチャさんだってあいつにやられたことがあったんですからへっクシュッチしょうがねとりあえず迷惑かけちまったみていだな僕は大丈夫ですけど襲われた村には被害が出てると思いますええあの化け物が村の食料庫や店を壊してしまってあそういえばあの化け物を倒したとき 野菜を手に入れたんですが、そいつは天津飯の畑で採れた野菜だな。おちょっと待っててくれ。アクションあら、ここはどこかしらら、ランチさん。まあ、お<笑>いしそうなお野菜ですわね。よろしかったら、そのお野菜で、 皆さんにお食事を作らせていただきたいんですけどいかがでしょうかそりゃ助かるよ私たちは壊された建物を直さなきゃいけないしねそれでは天津飯さんの畑からもっとお野菜を取ってきますねご飯さんも手伝ってもらえますかええもちろんですあと僕はご飯ではなくグレートサイヤマンですあら そうでしたわね。<笑>いやー、あんたの料理とってもうまかったよ。野菜もとても新鮮だったしね。お店に出してもいいくらいですよ。ランチさん、本当に美味しいです。そこまで喜んでいただけるなんて、天津飯さんの美味しいお野菜で作ったお料理を。 みんなに食べてもらうお店素敵かもしれませんねはい、いいと思います<笑>もう一人の私と相談してみようかしらそ、それはまた今度でええー、っと、僕そろそろ行きますねええ、いろいろとありがとうございましたグレートサイヤマンさん おう、ごはんさん、いらっしゃい。ママにおじそうなんだ。プルマさん、いるかなうん、いるよ。入って入って。へえ、出場するんだ。今度の展開地武道会。なんで実は、クラスメートにミスター・サタンの娘さんがいまして。ミスター・サタンミスター・サタンって、 セルと戦った時、ちょろちょろと邪魔してたやつでしょ格闘技世界チャンピオンの、その娘がクラスメートなんだ。ええ。でも、結構いい子なんですよ。僕と一緒で悪いやつは放っておけないタイプで。でも、その子に僕の返信がバレちゃったんです。恋とかで。で、 一緒に天開地武道会に出場しないと、正体をばらすって言われて。同時ね。そういうとこ、しっかりしてるようでも、お父さんの血を受け継いでんのね。で、何声も変えられるようにヘルメットを改造してほしいわけいや、そうじゃなくて、天開地武道会では、ヘルメットとかプロテクターなどの装備は、 つけてちゃダメらしいんですよだからこのヘルメットの代わりになるものが何かないかなと思いましてふんふん要するにダメージをうんと減らしちゃうようなものをつけてちゃダメってことねのってことないじゃないごはんくんだってバレなきゃいいんでしょおおなるほど こんな簡単なことでよかったんだ。とトランクスくんかっこいいだろうノーコメントでもさどんなに手を抜いてもぶっちぎりで優勝するのが分かってちゃつまんないわよねそいつはどうかなそのなんとかって大会貴様が出るなら俺も出るえ あの時は大きな力の差があった。だが、今はどうかな貴様が平和に浮かれている間も、俺はトレーニングを続けていた。あ、そう。全然働かないのよ、この人。あんたのお父さんと一緒。サイヤ人って働かないのかしら。すごいやお父さんとご飯んさんが戦うのオラも出る ぞ, 出るぞ お父さん、お父さんの声だ。お父さん、そうでしょカカロットそうだ。久しぶりだな、みんな。今、あの世から、海王様通して話してんだけど、ちゃんと聞こえてるみてえだな。お元気でしたかお父さん。おうん。まあ、元気といえば元気だったかな。 死んでるけど。本当に本当に天下一武道会に来られるんですか？もう占いママに頼んでたった。1日だけ戻れる日はその日にする。ご飯もベジータも出るんだろう。ほらも出るさ。やったー！誰パター楽しみにしているぞ。覚悟しておけ。 俺はずいぶん腕を上げた。俺もだベジータ。じゃあみんな天開一部どう書いてあおうぜ。よかったわね。ご飯くん、早くお母さんや御殿くんやクリリンくんたちに伝えてあげなきゃはい。いいぞ面白くなってきた。そうだ。ベジータさんも正体がバレないように。こういうコスチュームを着なければ。着るか？ 俺は別にバレても構わん。は<笑>、じゃあ僕、みんなに教えてきます。